これ以上、死に振り回されません。始めようかはい、とちりなやがる。ああ誰を捕まないのいかああああああああああああああああああああああああああああああああああ滅びなければ 偽りのの守護者の登場だ離れてたたえよ。君たちには守護する価値がなさそうだ。<笑>再びぬくもりを感じます見えます来てくれます見え 来てくれますか、えーよりありません。花でこの夜 見えますか。何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何で何ですナで何で何で何で何で何でます何で何で何で何で何でで何で何でで何で何で何でしで何でで何で何で何で何で何で何で何で何で いつくしま私の力になりなさい来てくれますか早くじゃあ崩れ落ちなさい、えーえー、来てくれますか全力でハッ人様ダメよ迷いはありません、えー、あなたの歌来てくれますか も, うすもっと強く見えますか来てくれますか捕まえます、えーえー ぬくもりを感じます。来てくれますか覚悟しなさい、マスター。私が飛んでください。私のです。アラアラ来てく覚悟しなさい、やちりになる。誰私はあなたのなのですあ。捕まえます。来てくれますか全力で覚悟しなさい。頑張って守ってみなよ。 君たちの力で君たち自身が終わりましたね。